ののはエクスクスラメーションの皆さんです地元十勝を盛り上げようと1997年にチームを結成チーム名の由来は驚きと感動の意を表すびっくりマーク「簡単たのこと「人生は祭りだ」を合言葉に心と体が弾けるような踊りを展開します それでは踊っていただきましょうエクスクラメーションの皆さんですどうぞ会場へおの皆さんこんにちは を鳴らせ祭り林の根とともに